演開けた瞬間にいい香りがしてきましたね。 では、その中身はで断面図はこんな感じバナナが好きな人には本当と変わなたまらないですよ。これ、サクサクのバナナチップもいい？と、こういうの、ほんといっぱい食べたい。本当にケーキの具材しっとりしてて、ね、麺のパサパサ感が全くなかったですね。で、噛むの瞬間にバナナの甘 さ, 甘さが強くなりませした。バナナチップのカリカリとした食感の変化もあって、バナナの甘味がとても美味しかったです。